えっとね、今日は下の概要欄にアドレスを載せてる破産者情報サイト裁判所が国の停止命令を適法と判決サイト側は控訴へっていうね、私が自転車で書いてる記事について解説と補足をしていきます。で、破産者マップについてはもうこのチャンネルで検索していただければですね、最初の破産者マップを作った遠藤有り氏が出てる動画が出てきますので、それを見ていただければまあ大体わかると思います。ということで、そのあたりはね、もう皆さんが 知ってるっていう前提でお話をするんだけども破産者マップが閉鎖された後遠藤氏はですね濃りずにまた破産者情報通知サービスっていうサイトを作ってですねそれに対しても個人情報保護委員会から停止命令が出されて。 で、今度は遠藤氏はその停止命令は違法だって裁判に訴えて、で、3月9日に東京地裁が判決を出して、で、命令は適法で、破産者情報通知サービスは停止したままにしろっていう話になってるんですね。まあ、それに対して遠藤氏はおそらく控訴するだろうっていう話になってるんですね。で、この件についてですね、報じてるのがね、私が知る限りネットでは時事通信だけなんですね。 で、読売とか朝日とか毎日とか、そのあたり、どうも報じてないんで、これ、もうタブーになってるのかなっていう気がしてるんですね。で、僕、これについてはね、法律の問題っていうよりはね、政治判断、まあ政治問題、で、さらにはもっと深い問題も関わってると思うんですね。まあなんでね、この問題っていうのが、もうタブーになってるか。これはいろんな理由があるんですね。 で私、ちょっとこの流れっていうのを見てきたんだけども、この破産者マップっていうのが話題になるたびに、えー、SNS なんかで記者が取材してるんですね、ツイッターなんかで。で、それを見てるんだけども、その例えば破 産, 破産者の人のアカウントにまあ直撃して、えー、破産者情報通知サービスとかね、個人情報保護委員会の判断についてどう思いますかみたいな質問してるんだけども、もう大抵の人はね、取材に応じてないんです。 で、まあ皆さん知ってると思うんだけども、新破産者マップっていうサイトができて、まあそれは本当にあの地図上に破産者の情報をマッピングしてるんだけども、しかも消すのに、消すのにお金を取るっていう、まあえげつないサービスなんですね。で、それが未だに実は公開されている。 でそれ遠藤さんがやったんじゃないのって僕は聞いたんだけどもう本人は否定してるし、まあ、やり口も遠藤氏のやり方とは違うかなっていうふうに僕も思ってるんで、まあ、今のところ新破産者マップについいいててては誰がやっっるかかわらないっていう状態ですなので今メディアなんかで話題になっちゃうと結局それが注目されてみんなが見てしまうんで。 それで、まあ、破産者の方っていうのは、もうできれば話題にしたくないっていう、まあそういう状況なんですね。だから、メディアがなかなか取り上げたくないっていう状態になってる。だからタブーになってる理由っていうのは一つあるんだけども、まあ僕としてはね、もっと根源的な問題があると思うんです。で、やっぱり個人情報保護法っていうのがね、僕は欠陥法だと思います。あの法律は欠陥があると思ってるし、もっと広く言えばね、 もっと広く言えば、もう日本の社会のあり方というか、この情報に対する向きか、向き合い方っていうのが、まあ根本的に僕は間違ってるんじゃないかと思ってるわけです。まあ僕も一応ね、プログラマーだし、あの、情報技術者なんで、そう思うことが多いわけです。で、何が根本的に間違ってるのかっていうと、その、 テキスト情報っていうのは小さいわけです。えー、皆さんね、あの、スマートフォンなんかで動画を見たり し, しますね。で、動画なんかはもう何ギガバイトみたいな、あの、大きさなんですね。でもテキストっていうのはね、えー、文庫本一冊で、まあ何メガバイトぐらいなんです。だから、 そうですね。あの、千倍以上違いがあるわけです。動画なんかと比べれば、そのサイズが。で、何メガバイトのデータなんてね、えー、コンピューター使えばもう一瞬で検索できるわけです。こんなスマートフォンなんか使えばね。で、ところが、ま、1980年代なんていうのはね、本当にあのオン、オープンリールの磁気テープがぐるぐる回ってたような時代なんですよ。コンピューターといえば。で、パソコンなんかね、持ってる人少なかったですよ。昔はね。で、 まあ、その頃にね、この個人情報保護っていう話が出てきたんで、まあ、その頃の感覚で未だにやってるっていうところがあるんですね。だから、漢方なんかに載っているこのテキストデータ、テキストデータだと、ま、せいぜい何メガバイトみたいな話になるわけで、そういうものってコンピューター使うと一瞬で検索できてしまうわけです。 だから、その文庫本の中に、こうやってね、文章として書かれてて、それをこう、ペラペラめくって検索するっていうようなね、えー、まあ、手動でね、手作業で検索するっていうような、そんなことじゃないわけです。今の時代だと、もう本一冊でも一瞬でパッと中身が分かってしまうわけです。だから、官報なんかも、こう、パッとで、ね、一瞬で中身が見えてしまうわけですね。で、今回のあの、裁判所の判決なんか見たんだけども、 いいいやににつてては破産者の情報に特化してるわけじゃないとで PDF にはその文字情報っていうのは入ってないと画像で文字が入ってるだけなんだみたいなことを書いてるんだけどもまあそれ意味ないからって僕は思ってるわけです。でだってね、えー、破産者の情報に特化しようがして な, してないがもうテキストだったら 破産者の情報っていうのを一瞬で検索できてしまうわけです。コンピューターにとっては。だからそれが破産者の情報に特化してデータベース化されてるかテキストのままなのかっていうのは、その違いっていうのは全くどうでもいい話なんですね。あのコンピューターを使う人間から見れば。で、さらにはですね、まあ昨今も AI というのが大変発展してますよね。 で、OCR っていうものがあるわけです。その画像になってる文字を検索可能なね、テキスト情報に変換するっていうことができるわけです。OCR を使って。で、皆さん、あのー、まあ、コンピューター使ってる人なら、例えば、Windows 使ってる人多いと思うんだけども、Windows って標準で OCR の機能ついてるんですね。で、まあ、僕も仕事なんかでちょっと使ってみたことがあるんだけども、えー、かなり高精度で、えー、OCR で文字起こしできますよ。 えー、Windows 使って標準の機能で。で、漢方なんかもその OCR にかければもう簡単に テキストでできちゃいますから。あ僕やれって言われたら簡単にやりますよ。そしたら、まあ僕は、僕は犯人じゃないかっていうふうにね、思われてしまうかもしれないけども、まあでも僕に限らずね、あの、情報技術者っていっぱいいるわけだから、その、官報のね、あの PDF あったら、その、それを、その OCR にかけて文字情報にして、破産者の情報を抽出できる人っていうのは、それはもう日本国内に無数にいると思いますよ。まあ外国にもいっぱいいるし。だから、今の新破産者マップなんかも、まあそれを、 ああいうサイトを運営できる人っていうのは、そりゃ、まあ、いっぱいいるわけだから、ああいうことを、まあ、外国でやるっていう人っていうのも、まあ、そりゃ、いて当然かなっていうふうに思うわけです。まあ、その、あの、削除料を取るってえげつない商売してるけども、あれについてね、 えー、まあ、外国でやってるっていう風に、あの、標榜してるわけです。サイトを見れば。で、あれは、本当の可能性があるわけですね。えー、まあ、最近話題になった、あの、ルフィとか言われてる、あの、フィリピンから指示出してた強盗ですね。まあ、あれなんかもうガチで外国からやってたわけで。だから、外国からやってるっていうのは、まあ、普通にあり得るわけです。ハったりじゃなくて、本当にやってるっていう可能性もあるし、じゃそういう場合、日本の、 法律で、え、規制できるかっていうと、それは無理じゃないかな、というふうに思ってて、例えば、あの、漫画村の星野ロミなんかの著作権法違反、こういうのは、まあ、あの、条約があるんで、え、外国にいても適発できるし、ま、あと、強盗みたいなの、こんなのもう、 まあ、いわゆる破電地罪っていうね、えー、どこの国でも違法になるような犯罪っていうのは、まあ、これも引き渡しができるんだけども、ただ、じゃあ、破産者情報の公開っていうのは、これ、どこの国でも、あの、法律に違反するかって言ったらそうでもないわけですね。例えば、 まあ、アメリカなんかだと、ま、あそこはね、あの、レイプされた女性が顔出しでテレビに出てくるような国なわけだから、まあ、破産者の情報とか、まあ、前科の情報とか結構オープンなわけです。だから、まあ、破産者の情報を公開して、あ嫌だったら、あの、お金払って消せみたいなそういう商売って成り立たないわけですね。アメリカなんかだと。で、アメリカアメリカって言うと、出羽の森みたいに言われるかもしれないけども、じゃあ、現実問題、この、ね、 皆さんが使ってる SNS だってアメリカ製なわけですよ。Twitter にしてもね。Facebook なんかも。みんなアメリカのサービスだし、今のこのスマートフォンとかコンピューター、みんなアメリカの企業が作ってるわけですね。だから基本はアメリカのルールなんですよ。このコンピューターの世界っていうのは。 そこで、その、日本独自のなんかこの恥の文化で、えー、破産者の情報っていうのは、まあ、破産者っていう恥ずかしいから、消してくださいっていうことが、僕はね、通用するとは思えない。ましてや、犯罪者として、え、引き渡しを求めるっていうこと、僕多分できないと思うから、僕は、あの、破産者、新破産者マップの、 やってる人、もし本当に外国でやってるんだったら、適発するっていうのは、僕はまあ無理だな、というふうに思います。で、あともう一つね、あの、もし、あの、新破産者マップを止めさせたいんだったら、そもそも官報にね、破産者の情報を載せなければいいわけです。で、ここがね、僕はタブーだと思ってて、 例えばですよ、一番いい方法っていうのは、もう破産者の情報を官に載せるのはやめて、破産者を検索できるサービスを国がやればいいわけです。で、なおかつ、その、まあ、破産者の情報っていうのはずっと載せとく必要はないわけだから、まあ、必要なった、必要なくなったらもう検索できないようにするっていうことを国がやればいいわけなんだけども、 これはね、あくまで僕の予想なんだけども、破産者の情報をこうテキストとしてね、蓄積して利用するっていう需要が国内であるんじゃないか。で、それは言ってみれば、まあ、破産者を差別するっていうことを国がやってるから、そのために、官報に破産者を載せるっていうことはやめられないんじゃないかっていうふうに僕は思ってるわけです。例えば、まあ、公安とか警察とか自衛隊とか、あと、まあ、政党なんかも、その、まあ、身体検査のために、 その採用とかね、昇進なんか の,、うん、あの基準とするために、そういう蓄積した情報を使ってるんじゃないかなっていうふうにね、僕は疑ってるんですよ。で、もし、その期間限定で、ね、工事された破産者の情報を検索できるようなサービスっていうのを国がやったら、もうできなくなりますよね。そういう破産者の情報を、もう過去から未来にわたって蓄積するっていうことは。だから、今のね、官報に情報を蓄積。 漢方に載せるっていう方法っていうのを実はやめられなくなってるんじゃないかと。まあ裁判所に言わせると漢方よりも、その、あの、新破産、えっ、ー、と、破産者情報通知サービスとか破産者マップの方が悪質だって言うけども、でも僕この情報技術者の私のような立場からすれば、こうベターっとね、この文章として載ってる漢方っていう方が、僕はよほど情報としてはもう、あの、 もうやりたい放題できてしまうっていうふうに思うんですよね。だ, だからそのあたりがね、やっぱりその裁判官と我々の違いだと思いますね。まあその世代の違いもあるし、まあ職業上のね、違いもあると思うんだけども、少なくとも僕の感覚からすると、あの、もうインターネット上で検索するっていうことよりは、もう図書として文章として蓄積してるっていうことの方が、僕はよっぽどその、その、 永続性もも高いいいし、もう検索ややりやすすうふうに僕は思ってるんですね。だからこのことについてねやっぱりそのんだかんだでその破産者の差別はよくありませんって言っていうふうにその、まあ、弁護士の人とかね表向きは言うけども、まあ、なんだかんだでもあの人らももう現状のね破産者の情報を蓄積できるっていうそのシステムを利用してるんじゃないかなというふうに僕は思っててまあもし僕の。 考え僕の予想が正しければあ、新破産者マップっていうのは、もうあと何年単位でまだ、まだ残ると思いますね。ひょっとしたら10年ぐらいまだ続くんじゃないかなっていうふうに思いますよ。うん、ということで、その、まあ、破産者マップ、破産者情報通知サービス、そして新破産者マップについて、まあ、僕なりの考えっていうのを述べさせていただきました。